<音楽>牧村誠の行方はただ一人の味方だったリーの死とともに消え去ったジ島は佐川西谷といった誠を狙う勢力と共に彼女を連れ去った白いスーツの男を追う間もなく浮かび上がってきたのはかつて 島もその一員だった登場会の影彼らはすでにカムロ町の不動産屋を使い密かに誠をカムロ町へ立たせていたのだった彼女を追うため蒼天堀という檻を出ることを許されたジ島はかつて 自分が極道として生きた神室町を目指すただし真島に課せられているのは今なお牧村誠の殺害にほかならぬなうん。 はどこ行ったんだぐらい。えほら、立てよめって言ってた。盾っつってんだろげ。助けて。殺される。何見てんだいいえ。なんでもないですわち。ちょっと。この野郎。 してんじゃねぞカフェリテテンテイスタバ l ナ。 収穫はあったかマジマちゃん、はあ、ただ街歩き回ったとこでどうにもならんわ橘不動産の他の字もないそりゃそうだよだってお前本気で探してやしねえんだもんな もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道やねえそいつは納得づくなはずだろう。想天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞそうなれゃお前はもう終わりだそこんとこ分かってんのか、はああ だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ近江の人間がカムロ町で幅キ化してたらことなんでねお前に動いてもらうしかねえんだよせやったら島野 の, の親父にも手借りたらええやないが正直に女に逃げられたいってなダメだ。 シマノには言えねえ。女は俺とお前だけでイダケテカツラウィーヘビペトルテハンナウス、セティアタスタン。カンチンいすんなよ俺はルワシマノコウマてラゲジャネ。ボシアンコウちょっとした政治の話でねネ。オミレンゴ間 ]inished. としてこの件でシマノニアミュウミセルワゲニアイガネンダ。ドウユコチュウ。マキムラマコトノ オミ連ンゴの上層部とシマノの共同作戦で、オミレンゴにはシマノからカラノストツボを100億で買い取る用意な。何やとオミレンゴの狙いはズバリカムロチョそのものだ。カラノストツボはカムロチョ再開発計画の鍵を握っているからな。 そいつオウミが抑えちまえば再開発に絡む東場界の島を一気に奪えるそうなりゃオウミは山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ東場界が抵抗する間もなくな100億ぐらいはすぐに回収できるそしたら親父は東場界を裏切るつもりかあの人はそれを承知でオウミに殻の一つも売るっちゅうか、うんかそう シマノは東京に進出してきたオミの兵隊を後ろ盾てにして東条会を取るって腹なんだよ。オミの東京進出を許す見返りに兄弟は東条会のトップになれる。大丈夫だよ、大その時、シマノとオミ連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今、シマノに弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。 最も女殺す役にお前を指名したのはシマノだ女に逃げられた責任はあいつにもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもを殺さなあかんねそういうしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもノに何か考えがあるらしいどういうからくりになってしのかあいつは任せろとしか言わしもし 近江連合の上はそれで承知した。実際、大したやつだよ、島野ってな。せやったら、あんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんや。<笑><笑>神室町の支配者のささ。近<笑>江連合側のね。いっしょ。ばキけトくら。あんた、島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。 ずいぶん話がちゃうやねかお前に知らせる必要はねえと思ってただけだ今は事情が変わったろそろそろ休憩は終わりにしろよマジマちゃん結局立花不動産と女を見つけねえと話にならねえとりあえず探すあてがねえならチャンピオン街に行ってみろそこになんかあるんか 最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよちょっと古い情報らしいがなジャプジョニー・ディア 何あんたこの辺に立花不動産の人間が出入りしとるって聞いたんやけどなちーと話聞かせてくれんかあんたもどこかの組の人いやそんなんちゃううーんやったやこっちゃだまあいいやここ何日かは立花さんとこの人は来てないよ来るのは地上げのヤクザだけ 俺らも立場の不動産の人たち探してるくらいでねでもなんかヤバいことになってるみたいヤバいこと道島組に追われてるってさ俺も詳しくは知らないけどそうかお気になやっぱりあんただったんだな真島さん あ、oh. あお前らはよりシマあの組のパリペリヘン町の門からあんたを見たって知らせがあって。今頃総天堀でのたれ死んでんのかと思ってたがよふん、hmm. 組から消されたあんたがカムロ町で何してるちょっと話聞かせろや事務所までつらかぜいや 悪いけど急いでるんやまた次、顔出させてもらいますつれねえことを言うなよそれにあんた自由に街を歩いてていい身分じゃねえだろ親父から許しが出たなんて話は聞いてねえぞ何黙ってんおれ。下っ端がエラなったもんやな いつから俺にそな口たけるようになったんや決まってんだろうがあんたが組に逆らった時からだよ おコロワンとは、せれかあいわらずですね、マジマさん。わかいもんのグレーをお許しください。このおびに… お連れしたいところがあります。こいつらにも言うたんやけどな、俺は今、急ぎの用があるんだ島野 の, の親父があなたをお呼びです。なんやとそれより大事な用があるということでしたら、遠慮しますが、そんなもんあるわけないですよね。うんせねけた。 Kikset tämä aluainen yhteen kanssa puhua? マジマ、少し身内に酒あかんようなったんか。頑張れよか。景色気取った頃いいえ。フ<笑>何も怖がることないで、うん。お前にええ話があるんや。 やった、ドリッパーが。急な呼び出しだな。兄弟。佐川<音楽>。水臭いこといいなや。お前こそ、こっち来てるんやったら。声かけてもらうな。これで全員や。<音楽><音楽> 久々にうまい酒が飲めそうやなで用ってのは何なんだ兄弟そらこっちのセリフやろ兄弟こそカムロ町には何の用できたんや ねたく<笑>負けたよどうせ全部お見通しなんだろ<笑>でなきゃこんなお膳立てはしねえもんな<笑>牧村誠が蒼天堀から逃げた今立花不動産ってとこの連中が女連れてカムロ町に来てるほう<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうないなことになっとったんかせやけど安心せえ<笑> 全部わしの計画のうちや。な何どういう意味ですかそのそのな、マジマ、わしがお前に、マキムラ、マコト、コロセイウタンは。<笑><笑>お前えに、コロセと踏んンったからや。お<笑>い <Hei, Nanta>。え、ば、フェッマン、コンペティオンにメスティアのゲストに。 わかるやろ、マジマ。しは、お前以上にお前っち男をよく押してるんだよ。目に浮かぶで。殺しの命令を受けたお前は、女殺せんと、どっかにかくまったんやろ。わしの狙いだろうま、なやと。説明してくれんだろうな、兄弟。 <音楽>前<音楽>お前らもう空の一つぼは見たか<音楽>空の一つぼは七福通りと太平通りに挟まれた一帯にある端切れの土地やそんな土地が今東上海の鍵を握っとる同島組の連中が大金つぎ込んできた神室町再開発計画 その生き死にが空の一つもにかかっとんねやもし道島宗平がその土地を手にしてみそっから生まれる再開発の利権を手土産に東場会の後目や、うん、あんな頭の足りん小物がトップになったら東場会は島やでせやからそれを邪魔しようとしとるんが 道島組の若頭、風間や。風間風間慎太郎ですかせや、あいつほど厄介な男はおらん。わしが東場会とんのに一番邪魔な男や。女を連れ去った立花不動産の桐生一馬言うのも、その風間の手下や。桐生ュウ・ カ間も親のド島には表立って立てつけんせやからタチ不動産中兵隊をつこてるっちゅうこっちゃロクシーールハ<笑>ロクシーシーそれ言ったら兄弟も同じだ今は直系の島の組も元をただしはド島組の系列ド島ジマ総兵ってかつての親に弓は引けねえだから組から生意気したマジマちゃんを使うしかねえんだろ <笑>せやなで兄弟の狙いは何なんだ殺せと命令してまで牧村に真マ島マちゃんを近づかせた理由は信頼を得るためや口約束とは違う本物の信頼をなは。<笑>なるほど愛かせや 女から見れば殺し屋のくせに自分を助けてくれる真島ほど信頼できる男はおらんいずれ真島の言うことやったら何でも聞くようになるそれがわしに土地を売れ言う話でもな女は好きになれば何でもする愛は盲目ってやつか そしてもう一つ、牧村誠には別の理由でしばらく見隠してもらう必要があった。何のために登場界内部の風間派を全部あぶり出すためや。それを知っとかんうちには、わしも登場界は取れん。<笑>女が消えたら、案の定動き出した登場界の人間がおった。それが。 日経連のセラや、あのセラを動かしたんはお前の手柄やでマジマ風間とセラのつながりはわしにも見抜けんかった<笑>セラなら俺が始末しといたよいやあいつはまだ生きとるわ<笑> 何だとそれでいいのコロスニワハイ。バクニカザマガツイトえコトサイにガトリバー。ジャクニニキューレンスターミナトラレアスティンネットシャウスカトバスケヤコチャトンホアアンポヤ。マお前、<lagido> <smart> <しな> <ttoda Blake drops out> <todaka> マキムラ・マコトは殺さんで。<笑>その代わりあのお嬢ちゃんたちばなさんから取り戻して、わしんとこにお連れせ。大事な客人としてや、わしがトコ10億で土地コたるそれさえうまくやったら、お前、登場会に戻したるわ 女もお前の好きにしたらいいお前これとんあなたあのたは、ね、あなたあなたはあなたはあなたはあなたかあかたはあなたんあなたはあなたはあなってんなら低下してくれよ兄弟<笑> 女連れて逃げとんのは橘不動産の桐生やせやったらその兄弟分の錦山いうのから居所たどったらええ錦山も風間の子がいや風間組の事務所によお出入りしとる<笑>やれやれよかったな真島ちゃん女は殺さなくていい登場会にも戻れる 与えられた仕事さえ完璧にこなこといいいいことずくめじゃねえかこれでみんなハッピーってわけだせやからいい話があるゆでろまじうんたぶいいわあぴったかべり マーケッタキューンのパチンコんヤやめろって。 バカやめてえっ<笑><笑><笑> Pystyn nyt työtä mm. tuo, tuo Ei pystynyt、hmm. aina kastettua tähän hoitamaan. Tuo elokäyntiista fiksuinte tempo kun? Aaropiero de Jo toea. Niko. Jakkotsa löytyy puheliluetteloista ja niillä nihän julkeset toimistot, mutta on nihans totta. Oi, maja! 誰だ、てめえ真島言うもんや道島組の錦山、来とるかえ錦山さんのお知り合いですかいやこれから初対面や あ, あてめえ、ふざけてんのか。何にもんだ、こら錦山おらんのかうるせえ おめぇもういいから帰れここどこだと思ってんだあら消えるっつんだよよせそいつは真島だお前らの手に負える相手じゃねえ真島って真島五郎ですか三年前島の組から消されたっていう話だったがな間違いねえ あんた誰風間組若頭の柏木だあんたが錦山に何の用があるあんたには関係あらへん、ええから錦山出せ俺がお前の言うこと聞く義理でもあんのかなんやとお前は東上海から抹消されてるここはお前が来ていい場所じゃねえいい加減にせ 俺は錦山出せ言うとるだけやで。さっさと出さんかいポケが。錦山も桐生も。お前には渡さねえよ。上等やないか。お前らはいい。こいつは俺がやる。マジマ場所を返させてもらうぜ。この神聖な事務所。 お前の血で汚されちゃかなわねんでなこないこぎたない事務所でっと余裕わまあええやろあのーあれ ここ俺が面倒見てるビルでな好きに使わせてもらってるお前の死体が転がってもすぐに始末できるって言うわけだ<笑><笑><笑>ほんまにあんた一人でよかったんか今からでもやっぱでもやっぱでも手下呼んでもかまへんのやで<笑>それじゃつまんねえだろ 俺もお前とは一度やり合ってみたかったんだ。おかげでさっきから血が騒いで仕方ねえんだよ。極道の差がってやつか。派手に行こうじゃねえ。さおっぱじめようぜ、マジマ。行くぞマジマ。 もん風間組におったんかか柏木さんええとこに来たやないか錦山っ代ゅはどこやううさっさと答えんとこいつの左目えぐるで俺と揃えいにしてある。 そんなマネさすなセ<笑>セレナって店だ展開地通りにセレナって店がある西山さんはよくそこで飲んでるそうかおらんかったらまた戻ってくんで Skiäma vaan teki niinku ho hoitti oman velvollisuuteensa, oma että se ei oo se kummallisempi periaatteessa tehnyt. Antanut mitään tietoja ja säilytti kaikkien kunnia. あいらっしゃいませありさあおんぐらみやとらしいさよさそうな店やなありがとうございます帰るよなあママこの店へ 錦山いう男の行きつけって聞いたんやけどな実際よう来るんか え, ええ誰だあんた真島いうもんやお前はあんたの探してる男だって言ったらどうする俺がほんまに探しとるんはお前やない 牧村誠という女やその子は立花不動産の桐生と一緒におるその桐生のとこに案内してもらいたいんや真島って言ったかあんたああ俺がこの世界に入る前島の組に真まって人がいたらしい下手打って左目えぐられたって聞いてるよ、うん、それ以来町から姿消したってさ 魔島、hey. <笑>ママさん。<笑>いかばったまたもたじてるかんぱーしさ。だったらなんで牧村まこと追ってんだあの子を守るためって言ったら信じてくれるか何お前の兄弟分はどこや牧村まことどこに隠したる くお前じゃ俺には勝てん笑わせんな会ったばかりで俺の何が分かんだよ今ので何も分からんようやからお前は俺に勝てんのよあんたも分かっちゃいねえよあんたの目に俺がどう映ってんのか知らねえが俺は死んでも兄弟を売る男じゃねえ なるほど、そういうことかいな。確かにあんた、つえらしい。か、yeah, けあわてーかけあわてんかけあわてんかけあわてんかけててんてんかけあわてんかけあてんかけあわてんかけああて Ahaa Ahaa Telveti sitten päätty やめてほしいんやったら言えや、錦山。キリュはどこや？<笑>待って、あなたが探してるのは牧村まことでしょ？キリュさんのは、あ？よせ、レナ。<笑>彼女なら姿を消したわ。もうキリュさんの元にもいない。あ、なんやと。どういうこっちゃ？ 錦木山君も今彼女のことを探してるのここに来たのもその誠さんを探すためにほんまなんかその話三、はあ、時間くらい前だ彼女の兄貴が殺された直後行方だちょっと待てなんなんや誠の兄貴っちいうのは知らないのか 橘鉄橘不動産の社長が彼女の実の兄だ二人は中国残留孤児の人生で10年前に中国で行き分かれてる一人で日本に密航してきた橘は後から妹も来日してたと知って彼女を探してた牧村誠の方もずっと兄貴を探していたらしい 彼女が蒼天堀にいたのはそこに立花がいると思ってたからだその兄貴がひでえ殺され方してあの子はしばらく放心してた俺も桐生もかける言葉がなかった気がついた時にはあの子は姿消してた目が見えねえはずなのにどこ行ったんだ 最後に女見たのはどこや西公園のホームレス街そこに連れて帰った後にあの子は消えたそしたら今頃町を出歩いてるかもしれんちゅうことかあの子はヤクザがぎょさん狙っとるんやぞあんたさっきあの子を守るために探してるって言ったな 本当なのか、はあ、だったらあんたも探してくれ。あの子に何かあったら俺もキリュも死んだ立花に合わせる顔がねくそ